えゴッドイーターっていうアニメを知らないってもう今すぐ見てくださいホームランよかった10話を見てからきホームラン決ましたねピターってめっちゃ可愛いいねけどさカメラ OK 音 OK 役者 OK よーい、スタはい、どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。アニメ、ゴッドイーター、見たきっかけ、ちょっと特殊です。ま、監督ね、最近の投稿した動画を見ていただきますと、今、鬼滅の刃にハマってまして、アニメ、原作本、劇場版、舞台、えー、見ました。その、次の段階、フィギュアにハマっております。特に、鬼滅の刃の9ポスケットっていうね、シリーズ詰ってまして、最近購入されたのがこちら、胡蝶ってこのクオリティ、やばいでしょう。で、今回はまあ、鬼滅の刃じゃないんです。でも、鬼滅の刃を見なければ、ゴッドイーターには出やなかった。メルカリでですね、 時間を忘れて、鬼滅の刃のフィギュアを探す旅にね、しばらくな間出ておりました。思うんですよ。かっけーフィギュア欲しいなと。部屋に置いてあるだけで、おーおーおー優越感に浸れる、鬼滅の刃以外にもですね、こちらほら入ってくんですよね。なんか見ていると んこのシリーズのフィギュアなんかすごくねえか。まあ今後ろにあるやつなんですけども、自分の体よりも2倍3倍でかい重機をね、持って戦ってるフィギュア好きでしょう。男なら。調べてみると高いんですよね。1体1万円は確実にするんです。で、それがなんとですね、3体セットで8000円。というわけで、ポチッとポチりました。こちらです。 3体で8000円ですえー、人生で初めて知らないキャラクターのフィギュアを買いました普通ならキャラを知ってるからフィギュアに手を伸ばすと思うんですよねでも今回は違いますフィギュアがいいからじゃあアニメも見ようみたいそして面白ければバンバンザイゴッドイーターシリーズということが分かりましてアマンプラ会員にすゴッドイーターと検索しましたところゲームかよって思ったんですけどもちゃんと出てきました6年前のアニメですでね画面に出した瞬間ねこの作品は1週間以内に配信を終了しますと書かれてるではないですかちょっと待ってスケジュール出 まあ、いけるいけるいける視聴を返しましたで結果なんですけどもホームランよかった見てよかったこのフィギュアを選んでよかったそして鬼滅の刃ありがとう 元々は原作はゲームと言ったんですけども、2010年にバンダイナムコゲームズから発売されたゲームとなっております。通称は GE と呼ばれております。簡単にあらすじを言いますと、突如出現した怪物荒神によって崩壊した近未来を舞台に唯一荒神に対抗できる力を持った人気使いの活躍を描く作品となっております。で、このゲームなんですけども、いわゆるですね、仮ゲーと呼ばれておりまして、皆さんご存知かと思うんですけども、モンスターハンターとゴッドイーターってですね、結構 似てる部分がありますでも、モンハンよりかは、ストーリー性を重視しているところ。そして、モンハンに関しては、プレイヤーが主人公。でも、ゴッドイーターに関しては、もちろん自分もプレイヤーなんだけども、そこに繋がってくるキャラクター自体も、ストーリーを重視しているので、魅力的に描かれております。 他にもですね、バトルシステム、モンハンはで、ね、でっかい剣とかで、バッサン、バッサ切っていく感じなんですけども、ゴッドイーターに関してはですね、コンボで攻めていくタイプ。キャラクターもですね、モンハンは、どちらかというと、ガチッとした CG とか、実写に近い感じ。対するゴッドイーターは、アニメチックな感じで、そういった違いがあります。他にもですね、こういった違いが出されております。G の魅力としましたは武器をですね、近接タイプから、戦い中に武器を変形させることができる。あと、その荒紙をね、飛ばしたり、というですね、ところが、ゴッドイーター。 魅力ですね デビューしていきたいと思います発売から5周年記念でアニメ化された作品となっております2015年に1話から9話まで地上波で放映されましたその半年後10話から13話までメテオライト編放映されて一応完結はしておりますなぜ期間が空いたかというとちょっと後で後半に語りますざっくりですねこのアニメ版のあらすじなんですけども舞台はですね2071年の極東テレビアニメオリジナルの主人公宇都議連下を中心としたキャラクターたちの努力挫折変化成長を描 おお話となっておりますこのアニメはですねゲーム版の中盤あたりまでを描かれておりまして多少ねキャラクターや設定等はアニメならではの演出に変わっておりますアニメーション制作会社は UFO テーブルもう最近監督大好きなね「秘密の刃」あとフェイト「Fate」他にですね「空の境界」というアニメも出している特徴といえばヌメヌメで動くアクションシーンが見どころの最近どんどん上がっているアニメ会社です 本作をですね、語るには外せない監督なんですが、平尾隆之監督。えこのテレビアニメーションが初監督でして、他にもですね、音響監督だったり、前話の脚本と絵コンテ担当しているエンドクレジット見て、あれあれあれあれみたいな。他にもですね、エンディングテーマの作詞、まあ共同なんですけども、今の時代なかなかここまでね、一人で頑張る人がいない。他にもですね、このアニメでちょっと特殊だと思ったのは、絵のタッチ。なんか違うんですよ。初めての時に、うんって思いました。で、ちょっとウィキ e ディアとかを出て、 調べてみますと後輩一つも美しくある世界とそこにいるキャラクターたちをクリアな空気感の中で美しく表現することを目指して従来のアニメに見られる肌は一色影は一色ではなく実写映画の照明技術をアニメーションで再現をしておりますはいと思うんですけども実写映画で同じ3点照明がこのアニメに採用されております被写体を照らすキーライトキーライトによって被写体に出た影を薄める役割を果たすフィルライトキーライトによって被写体 できた影を背景に溶け込ませないように被写体の背後から強い光を当てて輪郭を浮き上がらせるバックライトこの3点をですねこのアニメに使っておりますこういった部分も他のアニメとは視線を貸す新しい実験的な試みで特殊なんでこれは好き嫌いは分かれるかと思いますが監督はこの演出 で、あとですね、他に、先ほど1から9話までと、その後に10から13話まで、期間が空いたと話したんですけども、ここにもですね、エピソードがありまして、実際にはもう放送延期ですね。平岡監督このゴッドイーターを撮った後ですね、その UFO テーブルから退社をします。それはなぜかというと、スケジュールが間に合わずに、やむを得ず延期したっていうですね、背景がありますので、で、その辺もですね、2021年のですね、インタビューにも詳しく書かれておりまして、ちょっと読みますと、脚本の遅れが根本の原因だということですね。ゲーム 作品なんですけども、宇津木恵花というですね、主人公がこのアニメーションで誕生したわけなんですが、で、その平尾監督、脚本全はですね、書いているので、テーマをどこにしようか、そうだよね、キャラクターがいないのであれば、テーマはどこに行くのか、テーマって言っても、もゲームってすごい膨大なね、テキスト量があると思うんですよ。それで、どこを絞って、このアニメーションで描いていくのか、というのですかなり考えられたそうですで。最終的に締め切りまでにですね、脚本が間に合わず、着地したのは、命のバトンを繋いでいく物語に、えー、落ち着きます。ただ この前話のですね、脚本が完成したのがですね、え、なんとですね、放送直前です。監督もですね、脚本書くわけなんですけども、きついよね、スケジュール的に。で、まあ、結果として、延期しちゃったっていうのはちょっとダメなことなんですけども、延期した後の4話が、めちゃくちゃいいよ。このね、要話、メテオライト編と呼ばれてるんですけども、いいよめちゃくちゃいい。平尾監督は u f o テーブルを退社するわけなんですけども、その時にいました、u f o テーブルとは関係ないゴッドイーターの富澤プロデューサーっていう方がいて、 平尾監督がですね退社した後も富岡プロデューサーは UFO テーブルと一緒にね作品を作ったりしたんですけども富岡プロデューサーやっぱりその平尾監督が気になって一緒になんかアニメを作りませんかって打診した作品がなんともう監督大好きな、まあ、最近動画にもあげました映画大好きポンポさんでした。 こういういのって繋がっててがんだよねこの辺の詳細に関しては、こちらの動画で出しておりますので、概要欄にも貼っておきますので、興味がある方は見てください。この映画の素晴らしいところと、あと監督の今までは自主制作経験を交えた、まあ、超大作の25分のレビュー動画となっております。はい。で、ちょっと戻るんですけども、テオライト編の10話がね、めっちゃ良かったっていう話ね。えこの10話に関しては、主人公、宇津木殿下の今までの過去が掘り下げられます。アニメーションの第1話なんですけども、ゴットイーターっていうね、研究所に、 主人公がとことこやってきて、お、お前ゴッドイーターの才能、合格試験合格ですって言って、まあそこに入って、まあ戦うわけなんですけども。まあそのあたりの今までの過去の演出とか、まあ正直、描かれてないんですよね。めっちゃやる気はあるんですよね。俺は守りたいんです。俺はみんなを守りたいんですって言うんだけども、でも、全然ついてこないのね。そして悩むんだよ、主人公が。映画もそうなんですけども、監督はね、その主人公と気持ちを同化させて、やっぱそこでね、動く。怒りだったり、悲しみだったりっていうね、そういったその表現ができるの、映像の見どころだと思うんですけども、主人公。 の気持ちはすごいわかるんだけど謎の部分その今までの過去が描かれてないのでなんかね応援したいけどもまぁ、あ、わかるけども全力で応援できなかったんですけどもこの10話を見てからガラリと味方が変わりましたまあ、主人公ね子供と親に捨てられたところをですね赤ちゃんのレンカを助ける家族がいたんですよねまあ、お父さんお母さんその娘がねそのレンカを救うんですよねオギャーオギャー言ってるところを前通りかかってちょっと一緒にね命を救うんですよ多分そのまま言ったら死んでたらあろう 赤ちゃんんんをすすするんででよね、まあ、連は成長していくんですけどもこの最初に言いました命をつないでいくバトンのリレーですね。この辺はもう10話ぜひ見てほしいね。高校生ぐらいになってるのかな廉花としては。お母さんが病気にかかっちゃってお母さんが廉花を選ぶしかないみたいな感じになっちゃうんですよね。で、そこでお母さんはこの廉花に託すんですよ。で、最初亡くなっちゃうんですよね。もうそこがまあ泣けるんだよ。で、さらにね、3人いるんですけどもこのままだと街がぶっ壊れちゃうから行こうみたいな。で、父さんなんか足阻まっちゃったからなんかその建物 ににされててたのかな、まあ、レンカにととまってはもうお姉ちゃんだよねお姉ちゃんも結構成長してるんで。で、このお父さん早く逃げようよみたいな怪物が来るんだよ。二人は絶対助けたいんだよね。でもお父さんは言うんだよね。お前ら生き残れみたいな。このままやともう全員死んじゃうから。でも主人公のレンカとしてはね、お父さん絶対助けたいっていう、そのと、すごいね、真面目な優しいやつなんだよね。で、そこでお姉ちゃんがこうパーンと叩いて、行くよお父さんは、あとは任がたバトンを受け渡す感じでね、お父さん多分その後食われちゃうんですけど、お姉ちゃんとレンカがまあ走って逃げる。 ですけどもまあ、さっきの逃げるところで足怪我しちゃってね近くにいるんでレンカやっぱ優しいからそのお姉ちゃん g に行こうよ感じで行くんですけどももうお姉ちゃん的には無理なんだよねこのまま行くと確実に足出まとうになるね分かってる？そしてねお姉ちゃんがとあることをするんですよレンカはもうそこから行かなきゃならないもう強制的に出なきゃならないその辺がもうボロだけだよねこの銃はマジね傑作10は見てくださいパンタルこれ銃単体で見ても泣けると思いますあそこはねやばかったね他のね デビュー記事と見てると半年ぐらい期間が相手から公開したの で, でそこでねゴッドイーターのアニメを切っちゃった人がね結構いてもうほんともったいないんだよねただその10話を見た人はもうみんなこれなんでこれ早く出さなかったんだっていうね6年前なんですけどもそうなったらしいで確かにね は最高です、すでそういった主人公が、その次の11話からですね、なんかちょっと変わってるんですよ。そういった思いがあるんだっていうね、補正はかかってしまったんですけども、まあ、その後 の, その物語の展開とかもなんかね、今までとなんかレベルが違う感じになってるんですよ。 というわけ で, ですね、まあ、お母さんがバトンを渡してお父さんがバトンを渡してお姉ちゃんがバトンを渡して命のバトンをつなげていくことで主人公はねいますみたいなそういったね気持ちが自分のね人気とともにね強さに繋がっていくるんですよね。戦闘のシーンでね 結構いい決意とかそういった指令的な感じをその主人公がセンスあるんじゃないっていうねそういったところで結果を出したことによって最後のですね戦闘場面一つの作戦を立てるんですけどもその司令官に連歌が抜粋されます最強のねツワモードのゴトイタたちが敵たちがいる中ね上からデュンデュンデュンデュンデュンドランダンっ降りるねえところのがねアニメーションもめちゃくちゃかっこいいしガーのシーンはね鳥原立ちましたね音楽もいいし映像演出もいいし最高です はい。え、他にもですね、主人公、レンカの、なんか、師匠的な感じの、リンドウっていうキャラがいいんですけども、鬼滅の刃で言うと、煉獄さんポジションのね、リンドウも熱いよね。まあ、その他にもキャラクターたちがいっぱい出てくるんですよね。ちなみになんですけども、え、監督今回の購入したキャラクターね、ゲーム検索っていうのは分かってたんですけども、アニメに出てきたのままあ、このキャラクターですね、アニメに多分出てこなかったです。まあ、ゲーム編でめちゃくちゃ出てくる。で、えっと、こっちの、この、で 銃持ってるキャラクターこれはねセリフはあったしなんか降ってくるシーンでも出てきたんだけども主人公レンカとそこまでねまあ、会話はしたんだけどもなんかもう深く関わっては来なかったねうんー残念だなでえ唯一ですねガッツリってかもうほぼ広いんだね ア, リサイリーニチ ア, アミエーラこちらアリサですねはい ヒロインなんですよね。このアリサに関してもね、親が殺されて、ピターっていう、ピターだよね。確かピター。ピターってめっちゃ可愛いんだけどさ、でかくて、もうひげもじゃもじゃのじじいみたいな顔で。そう、このね、ゴッドイーターなんですけども、ゲーム版では、あまりね、その街の人たちの描写が、そこまで描かれてなかったんですけども、アニメ版に関しては、ピターめっちゃ人殺します。街の人たちが、あーちょって、この、ぐしゃー、ぐしゃーってね、じじい、ぶしーって出たりね、容赦ないんですよ、ピター。ゴッドイーターたちが、でっかい利きで、こう、切ったりとか、もう、ズダラダラダダダダって、 たりしてんですけどもめちゃくちゃゃくいからもう、飛ばされてねすするわけなんですよもうピターがマジやべえ。なんでこんな敵って強いのかな切って再生するとかじゃなくて、当たっても武器が逆にぶっ壊れるみたいな。とにかくこのピターってやつが強いんですよ。アリサは、ピターに両親を殺されたんですよ。そういった、なんかトラウマの部分も物語として、すごく描かれておりました。まあ、最初ね、すごい勝ち気で、エヴァンゲリオンっていうアスカ的な感じで、上から目線で言ってくるんですよ。自分はこうしたい。だけども、そのピター 出会っててて一気に性格がっていうかもう怖くてできませんん何もみたいなな感じになっちゃうんだよねまあ、この辺に関しても熱く語りたいわけなんですけども、ちょっと動画が長くなるので、割愛します。そんなわけでですね、それぞれのキャラクターたち、まあ、他にもですね、今回、フィギュアないんですけども、咲夜さん、咲夜さんのキャラクターもいいな。まあ、夜と林道って、ちょっと恋愛関係あるのかなまあ、その辺もね、咲夜さんと共にいるね、弟分の浩タっていうキャラクターもいいんだけども、この二人のコンビネーション、すごい良かったです。 あと、ソーマね。このソーマっていうキャラクターもね、過去との、えー、そこでちょっと繋がってたりとかしてね、葛藤するんだよ。うそう。コータも葛藤するし、サクヤさんも葛藤するし、リンドーも葛藤するんだよ。もうみんな葛藤してるのね。もうやっぱりアニメーションまあ映画もそうなんだけども、キャラクターの葛藤ってやっぱりね、熱くなりますね。まあそういったその世界観とかビジュアルとか、そういう映像面の演出も確かに新しいんだけども、やっぱりですね、生きるのはキャラクター。 登場人物、人間的な人なんだよね。もう本当に見ていて、ズキズキ来ましたね。そしてやっぱその人間ドラマに、まあ、背中をね、と押されましたね。まあ、u f o テールなんで、アクションのスピード感はやばいです。まあ、6年前の作品ですが、やばいです。まあ、あとこの作品なんですけども、音楽を流しながら、時間短縮でシーンをパッパッパッ見せるシーンがね、何箇所かあるんですけども、そこもね、めちゃくちゃ良かったなって思いましたね。 えー、そんなわけでですね、アニメゴッドイーター、レビューさせていただきました。興味湧いた方はですね、もうぜひね、今はちょっとアマプラではやってないんですけども、配信サービスとかを探して、えー、見ていただければなと思います。いや、本当にこの作品は、特に10、11、12、13に関してはね、もう見て、本当に良かったなと思う。特に10 やばいです。もう泣きながら見てましたね、ずっと。はい、というわけ で, で、ね、この動画チャンネルではですね、自分が好きな作品だったり、商品とかをですね、紹介している、ちょっとざっくばらんなチャンネルとなっております。今後なんですが、この作品すげえ響いたなっていう作品はね、こういった形でも徹底的にね、レビューしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、アニメゴットイーターを紹介させていただきました。また次の動画で会いましょう。 はい、こちら、2010年、万代名も突如、突如出現した、かなりですねか、かなり、かなり、かなり、かなり、命を、命のバトンを繋いでいくところ。ゆうフ、ア平岡、足の私は足の前、まあ、それはね、もう、ざっくり言いますと、 ちなみになんですけども、ゴッドエイター、敵のモンスター、怪物はですね、ほとんどフル CG で描かれてるんですけども、持っているその武器はですね、もう全部手書きで描かれているというところがですね、ちょっと知ってびっくりしました。